皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月18日、ネットフリックスのドラマ、クイーンズ・キャンビットを見始めたのですが、みんなが言っている通りとても面白かったので、第1話に登場したスカラーメイトについて、2番センどころか、3番セン4番センいや、5500、3番センくらいの解説をしたいと思います。今回使用しているソフトは、任天堂スイッチ Switch のチェスウルトラです。 任天堂 t e n d Switch 以外のプラットフォームでもマルチで発売されているゲームですが PSVR にも対応していたりしますので PlayStation4 を持っている人は超おすすめですクイーンズギャンビットで使われたスカラーメイトは日本のチェス解説サイトとかで紹介されている手順とはちょっと違うのですが結果は同じですので今回はクイーンズギャンビットのドラマ内で使われた手順について解説しますまずポーンを前に動かして 次に、ビショップを展開して、クイーンで罠を張ります。相手が対処を間違えたら、すかさずクイーンでチェックメイトにします。わずか4手でゲームが終わってしまうという恐ろしいハム手です。回避方法はいくらでもありますので、気になった人は、チェスの解説サイトをググりましょう。では、もう一度見てみましょう。 まずポーンを前に動かして次にビショップを展開してクイーンで罠を張ります相手が大将を間違えたらすかさずクイーンでチェックメイトにしますドラマ「クイーンズギャンビット」第2話以降も楽しんで見ていこうと思います